皆さんこんにちは。写真家成沢でーす。今日もこのチャンネルを見に来てくれてありがとうございます。私事ではございますが、40歳になりました。こんなんで40歳になっちゃいました。記念すべきお誕生日の投稿ということになりますけども、今日ご紹介したいのは、こちら、ビクセンから発売された、最近発売されたばっかりですね、天体観測用ライト SGL02 というですね、ものです。 なんだよ、たかがライトじゃねえかよっていう方いらっしゃるかもしれませんけど、星空撮影にとってライトってものすごく大事なんですよ。光の扱い方が星空撮影のマナーにも通じるところがあるんですよね。今日はこの商品を紹介しつつ、しっかりと星空撮影のマナー、光の扱い方に対しての知識も身につけていただきたいなというふうに思います。 ライトの紹介の前に、まず皆さんに勉強していただきたいです。二つあります。一つ目は人間の目についてですね。夜、おしっこしたいなって思って、寝てる時にムクッと起き上がってですね、トイレに行くと、最初なんも見えなかったんだけど、だんだんだんだん見えるようになるじゃないですか。あれは、安順のっていうことが私たちの目に起こってて、人間の目の動向ってこう、開いたり閉じたりするんですね。明るさに合わせて。パッと目が覚めた瞬間は、真っ暗なんだけど、その間に、 人間の道具はこう大きく開いていきます。レンズの絞りと同じですね。で、最大で5ミリから7ミリぐらい大きくなるんですって。で、そうすることによって光を取り込む量が上がると。まあ、実際、えー、光の光量が上がることによっ、上がるんですけど、色を感じる能力が落ちるっていう特徴があるんですよね。で、その反対がありますね。朝起きてカーテンをパッと開けた時に、うわー、しっていうことが起こります。で、その後だんだん目が慣れていきますよね。 あれは何が起こってるかというと、さっきの逆ですね。今度、瞳孔がどんどんどんどん閉じていきます。昼間の瞳孔の大きさは2ミリから3ミリぐらいの大きさなんですけど、絞ることによって、光を取り込む量が減ります。その分、色を感じる能力が上がるんですね。で、ここで問題ですね。星空撮影の時はもちろん真っ暗の子で撮影をしますから、安順能しています。安順能していると、それまで見えなかった星空が見えてきたりとか、 あと、その辺の障害物、穴が、なんかこう用水路あるから危ないぞとか、あと、あ、ここの、こんな木があったんだ。こんな手前に、こんなオブジェがあったんだ。これを入れて星を取ってみようとか、まあそういうことになるんですけどね。せっかく安全をして、いろんなものが見えてる状態なのに、そこで、こういうですね、明るいライトをこう、見ると、どうなるか。 安順能が壊れるっていう言い方をするんですけども、動、えー、具がこう閉じてしまうんですね。そうすることで、さっきまで見えてた星が見えなくなったりしちゃうわけですよ。で、私が撮影する時のことを夜、まあ、撮影に行ったとすると、えー、本当は昼間からロキハンしてやるのがいいんですけどね。えー、夜、撮影に入、現地に撮影に入ったとすると、えー、撮影位置着きました。で、空見ます。わあ、晴れてるね。よく見えるわ。で、機材を組み立てますよと。で、機材組み立て終わりましたと。 で、上見たらおっさっきよりいっぱい見えるっていう状況になるんですよ安順能って言っても実は星空がバッチリ見えるぐらいの安順能って15分とか20分とかなんかかかるらしいんですよね、えー、せっかくそういう時間をかけて鳴らしたものが強い光のライトを浴びることによって瞳孔が閉じてしまって一気にリセットされちゃうですから星空撮影の時は いかにこの安順のを壊さずに撮影をするかっていうのがとっても大事なんですね。安順のを壊さないためには強い光を浴びないこと。まず弱い光を使うっていうのが第一なんですね。弱ければいいのかっていうと、なかなかそうでもなかったりするんですね。で次に勉強していただきたいのが二つ目。光の色についてですね。えー、突然ですけども、車のテールランプの色、それから 高いところにある航空障害等これ全部色が赤いんですよでなぜかというと赤いい色って安純のを壊さないんですね詳しい説明はまあ省略しますけども人間の目っていうのが衰退細胞と肝体細胞っていうのがあるんですで暗いところで働く細胞が肝体細胞の方なんですよでこの肝体細胞を刺激しないのが 赤い光らしいんですね。なので、こう、天体観測とか、えー、天体望遠鏡で撮影するときは、赤い光がいいよっていうのが昔から言われてたことなんですよ。私が撮影を始めた頃、星の撮影を始めた頃は、赤いライトを使いなさいって言われてました。ただそこで変わってくるのが、成型写真が流行っていったっていうことで、ちょっと状況が変わっていきます。成型写真の撮影スタイルは、 基本はライトオフのまま撮影するんですね。えー、手元の何かカメラの設定とかするときにちょっとよく見えないなとき時はライトをつける。弱いライトをつけるんですけどもその時に例えばずっとライトをつけっぱなしで撮影してますと。そうすると本当はこういう風に撮れる写真が赤いライトによって手前の風景が赤かぶりしちゃってこういう風に映っちゃうんですね。で、こうなっちゃうと これ画像処理するの結構めんどくさいんですよ。撮れなくはないんですけど、赤いライト使わないでくださいって言うんですね。じゃあ赤いライトがダメなら、えー、白だったらいいのか。でも白だったら眩しいんでしょ安純の壊しちゃうんでしょっていうことで、そこでこれがいいんじゃないっていうふうに言われて始めたのが、この電球色っていう、アンバーって言われる色ですね。これがまあ、星の写真ではいいんじゃないかっていうふうに言われるようになりました。要するに、白いライトほど、 安純のを壊さない赤いライトほど映りが悪くならないっていう中間の色ってことですねでこの電球色だとやっぱ成形写真を撮った時にそれが写真に写っちゃったってなってもこういう感じになるんですよねまだいいですよねただ実際にその星だけを楽しむ場合例えば天体望遠鏡で天体観測天体観望ってやつですね、えー、何か星雲星団を見たりとか あとは寝っ転がって流星群を楽しむとかねまあ、そういう時っていうのはなんだかんだでやっぱり赤い色の方を好む傾向がありますしこっちの方がいいんじゃないっていう方もまだまだいらっしゃいますただ成形写真になるとこっちがいいよねっていう感じなんですよ要は星空を楽しむっていう要素の中でトヨタ望遠鏡に肉眼で星空を楽しむっていう時は赤い方がいいけどこと写真を撮る特に成型写真の時は 電球の方がいいいですよっていうこの二パターンがあるっていうことなんですよね。で、ここで星空撮影のライトの条件っていうのがいくつか出てきましたね。まず弱いライトであること。低照度。赤いライトも欲しいし、電球色も、ライトも欲しいなと。で、欲を言えば、こう、ハンズフリーでね、操作できるものがいいので、こう頭につけたり首から下げたりとかしたいと。それから本当は、えー、弱ければいいってもんじゃなくて、 撮影地まで行くときに弱い光だと周辺よく見えないので強い光で周辺、道を照らしながら歩きたいので実は高照度、明るい色も欲しいんですよそこで登場したのはこのビクセンの天体観測用ライトでしたこれは、まあこれ1型ですけど何が良かったかというとこう電源をオンすると弱いところからスタートするっていう商品だったんですよね で、えー、最初は赤で2回押すとこう電球になると。で、これ長押しするとこう強くなるっていう。はい、ここまで来てちょっと話が長くなりましたが、ついに出てきました、えー。この商品ですね。のレビューをしたいと思います。ちょっと開封しまーす。はい、こういうライトでーす。さっきの1型は単三電池で動くタイプだったんですよ。なんですけど、これは充電式になってます。下に、えーと、USB のマイクロ B タイプの端子がついてますん、ね、で、 充電 USB 充電ができます。で、えーとまあ、これ首からかけたりとか、こうやって頭につけたりとかっていうのができます。で使い方は、まあ、さっきとほぼ同じなんですけども、えー、最初に押すとこう弱い光から始まって、長押しすると強くなりますと。で、2回押すと赤いライト、今光りましたね。弱いところから赤いライトが始まって、上のボタンをこう押すと、 点滅すると最大ですよっていう意味ですね。強くなると。いう感じですね。注目はですね、この最後に使った色が、まあ、2秒ぐらい点灯してると、次にもう一回押した時に、その色からスタートします。スタートの色を選べるっていうのが結構大きなポイントかもしれません。1型は必ず赤スタートだったんで、で、防的設計になっているので、四、え、つ、ー、に塗れても安心です。オプションのアクセサリーでこういうのがついてますね。 このバンドを外して、この裏側にこう取り付けれるんですよ。っていうふうに。で、縦につければ、こういうところに、こういうのここうやってつけられる。こういう感じで。これまあ、これ角度もこう、コントロールできるんですけど、このまま、サクッと横に刺しちゃえば、こう、襟とかにもつけれますし、こクちにもこう、胸ポケットにつけたりとかっていう、クリップに取り付けられるようになったっていうのが、ちょっと変更点ですね。 で1型と比べると、スタートの光量がさらに弱くなって、えー、最大の光量がさらに強くなったっていうところで、まあ、1型よりもパワーアップしている、まあ、赤いライトはそうですね、間違いなくこっちの方が、えー、暗くなってますね。なので、さらに暗く、さらに明るくっていうことができるライトになってますね。でこのライトの話なんですけど、まあ あの本当にこれ初心者の方はです、ね、まずこれ買っとけばいいよっていう本当に思うのが、えー、たまーに今でも見かけるんですけども撮影に行った時に、まあ、その初心者の方とかがね来るわけですよで、えー、ベテランのユーザーさんもいてでそういうライトの知識とかがなくてすんごい明るいライト持ってきたりとかスマホのライトでこう照らしてたりとかしてね でそのベテランのユーザーさんとかがですね「怒るんですよ明るいよ」とか「赤いライト使うなよ」とかっていう風に怒鳴ることをよく見かけます怒られてる姿を見かけます。 で、自分が言われてるわけじゃないんですけど、やっぱりそういうの見るのってね、なんかちょっと残念だし、あと真っ暗闇の中でああいう怒鳴り声聞くのってね、やっぱちょっとあんまりいい気しないんですよ。ですから、初めて撮影に行ってそういった不安な思いというか、トラブルというか、不快な思いをしないようにですね、しっかりとこの動画を見て、ライトの知識を身につけて行っていただきたいなというふうに思うんですね。なので、 これを買っとけとけいい う, ふうにに本当に思いますでライトつながりでもう一つ言うと車の運転ねの時はちょっと話が別ですでこういったライトの知識を身につけてしまった後で車を運転してそろそろ帰ろうかなって時にライトをつけないで運転をする人がいるんですよこれほんと危なくてやめていただきたいんですねでライトはちゃんとつけて運転してください ライトをつけないで運転するのは、えー、配慮でもなんでもなくてただの道路交通法違反なんですよ実際そういった運転をして事故に遭ったりとかっていう悲しい事件も発生しているんですね車の運転の時はしっかりと、えー、ライトをつけて運転していただきたいとただまあ気をつけていただきたいのはライトを長時間誰かに浴びせるような感じの行為はやめてくださいねっていうところですかね えー、たまにいらっしゃるのが、えーまあ、帰るんだなうなってなってエンジンかけるじゃないですかそしたらエンジンかけた瞬間にライトバーンつくんですよで多分スマホとかでこう奥さんに帰るよとかって言ってるのかなって思うんですけどしばらくそこから動かないんですよねっていうのはめちゃくちゃ不快ですし写真撮影にも影響が出るのでええー、長時間そのライトを浴びせるのはちょっとやめてほしいなとだから最初はエンジンかけたらとりあえず、えー ライトは切っておいてててて運転する時にはしっっかりつけて帰ってくださいっていう感じですよねなのでまあちょっと細かいんですけども、えー、撮影する人口が増えるとマナーの問題っていうのは必ず出てきてで星空撮影の場合はこの光の扱い方っていうのがマナーの問題にはなってると思いますまあその他にも私有地に入るなとかねえー、ゴミ捨てていくなとかあるんですけどそういったその他のマナーの情報に関してはですね私の著書で えー、しっかり書いてます、えー、特にこの星空撮影塾の方でですね、えー、67ページですね67ページにこう野生動物に注意しようとかライトの問題とか私有地に入らないとかあの駐車場の入り口を塞ぐなとか立ち入り禁止の場所に入るなよとかいろいろ書いてあるので、まあ、もしよろしければこれとかあとまあこっちもですね、えー、マナーのこと書いてますね 私はですね本当にライトを撮影にこう頻繁に行った時にライトの電池が切れたりとかですねあとライト忘れちゃったりとかやっぱあるんでこんな感じですね今3つありますけども、まあ、この線もう2つあるんですね使いそうなカメラバッグとか車の中とかに予備も含めてガンガンって入れてるんですよ、まあ、そのぐらい大事で絶対に忘れたくないものなので多分こっちももう何個か買い足すと思います えー、というわけで、えー、この SGL02 天体観測用ライトのご紹介、えー、初心者はとりあえずこれ買っておけば安心ですよということと、それから人間の目とね、えー、光の色について、えー、マナーと一緒にご紹介させていただきました。えー、みんなでこちら撮影を楽しく過ごすために、こういった知識を身につけていただければなと思います。あのコロナもちょっと一段落というか、 まあ、全然解決してないので、感染症対策はまだまだ引き続きやっていかなきゃいけないですけど、ちょっと外出しやすい空気になってきたんでね。なので、引き続き3密を避けゼロ密で、オリ撮影を楽しんでいただければなと思っています。このチャンネルを気に入っていただけた方は、チャンネル登録といいねをお願いいたします。それでは、最後までこの動画ご視聴いただきありがとうございました。今日はここまでとなります。 次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。